超重工<音声>こんにちは、総チャンネルです。総太郎です。こんにちは。えー、わ私実は皆さんに言ってなかったことがあるんです。あのー、実は、僕 B ビーファイタークワガーの弟です イエーイはいというわけで、えー、すいません、全然言ってます。全然いろんなところで言ってるんですけども、こんなものを手に入れました。とうとう手に入れました。じゃじゃんコマンドボイサーインセクトコマンダーユニットコンプリートエディション。イエーイそうお兄ちゃんたちの変身アイテムでございます。とうとう手に入れました。もうね、 ああのプレバンさんで予約してやっとゲットすることができたんでちょっと開けていくのが楽しみですでは開けていきましょうはいというわけで開けていきましょうじゃじゃん、うーすごいすごいですよ憧れのコマンドボイサー すごいすごいすごい。ちょっと出していきましょう。多分、スタンドですね、スタンド。これを差し込むわけですね。やばいですね、激アツですね。カブとクワガー、テント。これは、ドラゴンフライ。これが、あれですね、この、インセクトコマンダーってあの、 カブトの初期面3人じゃない方の皆さんのこっちのインセクトコマンダーのこのモニター部分に表示させるやつですねはいこちらがインセクトコマンダーユニットはいはいはいはいむちゃくちゃ質がいいですよね うん。BF。じゃじゃんコマンドボイサー。憧れの変身アイテム。当時、えー、何年前だあれもう小学生ですよ、僕。小学生の総太郎少年が。憧れに憧れた。B ファイターカブトの変身アイテム。 これで全部閉じて電池入れないといけないですねこれこの裏側のこの部分ここここを押しながら開けるっていうことなんでよいしょはい開きましたでここに単四電池を2つこうですね こうと、マイナスのはい。で、ここをオンにするんですけど、多分オンにした瞬間に何か起きるんで、えー、こっち向きで。はい、出ました。ピピピピ。さあ、どうやるんだろう、これ。ちょっとこれね、説明書が、電子説明書らしいんで、はい、電子説明書。はい。 まず台座の使い方はいこの台座がここにあってこう飾れるんですねこれね最高、えー、コマンドボイサーの遊び方変身遊びインプットカードを挿入しますということでえー、っとこんだけたくさんインプットカードあるんですけどもえー、多分、えー、皆さん B ファイター、カブトのやつから、通常行かれると思うんですけども、私、クワガーの弟ということで、えー、本日は、クワガーのインプットカードから行きたいと思います。いいね。はい、これを、こちらに。えー、もう落としてる。あちら、うーこれね、クワガーは、このクワ型の形の、 角が立つっていうことでふーんちょっともう一回やっていいですか、えー、閉じて。セットしまーす。せーの。心震えるね、これね。すごい。すごいですね。マイクを押しながら音声ワードを 超重工を発生入力します。ちょっとやってみましょう。憧れのあの変身台詞。これがマイクですね。マイクを押しながら、超重工やば。で、これね、いろんな遊び方ができるみたいです。えー、次がですね、シーン再現遊び。 インプットカードを挿入していない状態でマイクスイッチを押しながら、音声ワード、地球を破壊することは許さんを発生入力します。すると、コマンドボイさんに B ファイターカブトのパワーが宿るときの効果音が流れます。やってみましょう。えー、これ、コマンダー、インプットカードを抜いて、抜いた状態で、いきます。 球を破壊することは許さん<音声>これで宿ったと宿ったところに入れて長州港やばっ面白 ていうかこれあれですね。僕の方カメラ向けましょう。コマンドボイスはこっち向きで遊んでいきたいと思います。B ファイターなりきり遊びっていうのがあるんでやっていきたいと思います。あの、それぞれのカードに登録されているワードを言うと、それに伴った音が鳴るということで。えまずは、クワガーチョッパー クワガーチョッパーってね、あのお兄ちゃんの武器なんですけども、僕とそのお兄ちゃんの間に共通点がいくつかありまして、その一つが、お兄ちゃんの武器がクワガーチョッパーで、僕の変身体、あ、僕、激チョッパーなんですけども、そう、クワガーチョッパーと激チョッパーで、チョッパーつながりということで、はい。次。フィニッシュエポン すごいね。次、お兄ちゃんの必殺技ですね。グラビティクラッシュ<笑>面白。え次。ビートスキャンビートスキャンビートスキャンこれはならない。ロードクワガー ロードコアが当たれだよね。お兄ちゃんの乗り物だよね。キャバリアーチョッパー<音声>で<音声>まだあったですこれ、覚えてないな。こんな技あったのかな。ウォーターパワー水の必殺技<音声>サンダーパワー 激しい。フレームパワーリバイタルウェーブーちょっともう、見てたのが、すっごいちっちゃい頃だったんで、本当に、全然技の名前覚えてない。けど、なんとなく懐かしいような気もしますね。次。クワガティックバスター インプットカードガン。これあれだよ。あのー、銃みたいなやつですよね。アタックビーム。うわ、懐かしい。この音。この音はなんか覚えてる。ファイヤービーム。ジャミングビーム。うーん。これ。これめちゃくちゃ覚えてる。 あのー、なんか、敵が、うわーってな、な, なんか、うるさいみたいになるやつ。えへ、ー、次。ニードルレーザー。痛そうな名前ですね。セメントビーム。固めるんでしょうね、多分ね。えー、次。コールドレーザー。 凍らせるんでしょうね。トルネードシャワー解除っていうのがあるな。やってみましょう。解除あ解除したから、この、消えました。つまりこれ変身溶けてる状態ってことですよね。うん。っていうことはこの状態で言っても出ないんだろうな。ジャミングビーム あ、出ない。もう一回超重工しないといけないってことですね、これ。超重工これで、はい、4つついてるんで、また遊べると。最後にね、もう1個あるんですよね。ビット、アナライズ<音> めちゃくちゃ教えてくれるじゃん。すごっ。ビッと懐かしいですね。こ の, あの、パソコンモニターの中にいるお助けキャラみたいなやつ。懐かしい。他にもね、ネオビートマシン発信遊びとか、あれですね、あのー、お兄ちゃんたちが乗ってた、カブトロン、クワガタンク、ステルスジャイロって、大きい乗り物。 の発信音とかもできるのかなこれ。ちょっとそっち入れてみたいと思います。はい。というわけで、えー、こちら。こちらが、B ファイター、クワガーの乗り物。クワガタンクの、インプットカードですね。というわけで、それを入れてみたいと思います。やっぱね、クワガタンクもちゃんと、えー、クワガー仕様の、角の立ち方。 で、これでネオビートマシーンのカードを入れた後に、ネオビートマシーン発信もしくは各マシン名発信を言う。っていうことは、クワガタンク発信で、えー、動くはずなんで、やってみます。クワガタンク発信 これで、クワガタンクが発信し、成功しました。LED が4つ点灯している状態、発信成功状態から始めます。これでまた、あの、ワードを言えばいいんですね。いきます。クワガーキャノンあの、ビームみたいなやつだよね、多分。バトルフォーメーション で、もう一個の技。シュートシザーズあの、ネオビートマシーンのカードでも、えー、ビットくんが説明してくれってことなんで、お願いしたいと思います。ビット、アナライズ すごいさあコマンドボイサーいろんな遊び方ができるんですねでこっちにね BGM ボタンっていうのがあるんですよねこここれを押してみたいと思いますこれだしっかり流れるやつだ、えー、権利問題が怖いんでここでは流しませんけども BGM がしっかり流れる感じですねちょっと あの、ここ音声消すんで聞きたいと思います。懐かしい。歌も流れのかな歌も流れました。あの、声も入ってました。歌声も。ふーん。すごい。むちゃくちゃ楽しいおもちゃ、これ。 で、もう一個遊び方があるみたいで、ミッションモードっていうのがあるみたいなんですね。まあ、セリフを言ってくれたのに対して、こっちもセリフを言うっていう遊び方ができるみたいなんで、えー、やってみたいと思います。ミッションモードをするなるほどね。僕が変身したいやつ入れればいいのかな。いきます。で、 超重工よーし行け !B ァイター正解正解正解らしいです。終了いろんな遊び方ができるコマンドボイサーでございました。すごいですね、やっぱり。せっかくなんで、兜も入れてみましょうか。 ビーファイターカブトのやつも入れてみたいと思います。ち、え、ょっと真ん中がちます。超重工熱い最後はですね、全力の超重工で締めたいと思います。もちろん、ビーファイタークワガーのカードで。 超重工やべ、ボタン押された。超重工というわけで、B ファイタークワガーになることができましたえー、少年時代からの夢でした。この変身アイテムで変身をするっていうのが、ちょっとだけ、 お兄ちゃんに近づけた気がします。ありがとうございました。最後にせっかくなんで。研ぎ澄ませ獣の刃超重工